お前の技すごかったな。え、そう？飛鉄抜剣。おお。二人はなんか技ないの？俺はこれだ。金巻神流抜刀術。天山烈抜剣。すごーい。なんで俺には技がねえんだ。<笑>